はい、どうもめチャンネルです。本日はですね、11月28日となっておりまして、明日、11月29日はですね、毎月29日、キュンの日ということで、ANA、えー、さんのですね、キュンの日の29日となっております。そしてね、今回は久しぶりにというかね、かなりキュンとするね、内容となっております。なんといってもですね、12月1日、ANA、えー、さんはね、創業70周年を迎えて、そのね、 日頃ご愛顧いただいているお客様にですね、感謝の気持ちを込めて、11月の ANA キュンをね、取り行うということでございまして、今回はね、ほんと内容がすごいなっていうことで、まあ前回ですね、アイアドの YouTube チャンネルの方でもね、もう先立って速報ベースでご紹介させていただきましたけれども、本日はですね、まあ明日、日付が変わって11月29日の0時からね、開始するといったことになりますので、 皆さんワールドカップでね、いろいろ忙しかったりもすると思いますけど、まあリマインドの気持ちも込めてですね、今回動画に撮らせていただいていこうかなというふうに思っております。ということで早速ね、えー、内容入っていきたいなというふうに思いますけども、今回ね、初めて私の動画をご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、 航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報などを発信させていただいております。ぜひね、情報の見逃しがないように、チャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、早速内容入っていきましょう。行きましょう。はい、ということでですね、こちらが ANA のですね、ホームページの方にやってまいりました。ANA にキュン、11月29日は思いっきりキュン、70周年の感謝をあなたにということでですね、はい、毎月29日は ANA にキュン、12月1日 ANA は創業。 70周年を迎えます。これまで ANA をご愛顧いただいてきたお客様へ感謝の気持ちを込めて11月の ANA にキュンは11月の29日から12月1日の3日間開催となりますので、29日で終わりということではありません。まあ、ただですね、これからご紹介させていただく内容につきましてはですね、瓶に限りがあったりしますので、まあ、やっぱりね、早いもん順というところもありますので、皆さんね、もう星座待機していただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、こちら。 ANA 創業70周年を記念して、ということでカミングスーんですけどもね、日付が変わった11月の29日の0時から12月の1日木曜日23時59分までとなっております。その内容ですね。はい、目玉商品はその1、その2はね、もうめっちゃ気になります。えー、その1がですね、1月の5日、年明け2023年1月の5日から2月28日登場のですね、 ANA スーパーバリューセールが実施されます。なんと対象がね、日本国内全国のですね、2023年1月5日から2月の28日まで全てね、片道運賃が7000円になるということなんです。これはすごい。はい。まあ、ただね、対象便名 ANA 4301から ANA 4400を除きますということでね、一部7000円以下の運賃設定もありますよということになっております。はい。で、こちらがね、詳細になってます。今ね、お伝えした通りの え、概要となってますけど、対象路線なんですけど、すごいことになってます。この通りですね。バーっとな、出てますけども、見てください。この PDF。1393ページあるんですよ。なので、まあ、ほぼほぼね、あの、対象になってる路線なんじゃないかな、っていうふうに思いますので、全部はもう見ません。もう皆さん、11月29日になったら行きたい便。 え、行こうとしている便ですね。ぜひ、あの、検索していただいて、7000円の便あるかどうかね、確認していただければいいんじゃないかな、というふうに思います。はい。まあ、ただしですね、気をつけていただきたいのがですね、あくまでこれ ANA スーパーバリューセーブとなりますので、まあ、年明けね、もう、プレミアムポイント2倍はね、年内で終了となりますので、 プレミアムポイントはね、あの、早々に切りされる方っていうのは、ちょっと落ち着くんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、それでもね、どのくらい貯まるのか気になるところだと思いますけれども、こちらのですね、ANA スーパーバリューセレーで取っていただいた片道運賃7000のものにつきましては、運賃がね、カテゴリー8となりますので、積算がですね、50% というふうになりますので、まあ、プレミアムポイントについてはね、もう本当に、すずめの涙程度、まあ、多少ね、入ってくる程度っていうことなんですけども、完全にね、これ移動でね、 あの、安く移動していただくことをね、主軸として考えていただいて予約を取っていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、チェックしてみてください。そしてね、その2、2月登場まで対象、ANA ホノルール路線スーパーバリューということでですね、はい。 出ておりますけども、この対象路線、ハワイ・ホノルル路線、これね、個人的にはめっちゃ気になります。えー、登場期間が2022年11月の29日から2023年2月28日までとなってまして、まあ、エコノミークラスのみがね、対象となりますけれども、ハワイ・ホノルル路線がスーパーバリューセールで、いかほどまでね、価格を落としてご提供していただけるのかがめっちゃ楽しみです。はい。2月もね、まあ、多少不安定なね、天気っていうこともありますけども、 全然ね、過ごしやすい時期だと思いますので、私個人的には2月でもね、あの非常におすすめじゃないかなというふうに思っております。個人的なね、希望で言うと、ジップエアさんみたいにね、3万5千円とか4万円ぐらいでいけたりすると、激アツだなというふうに思いますけど、まあ、ANA さんのことですし、ね、燃油サーチャージのことも考えると、燃油サーチャージ込みでですね、7万円とか8万円とか、結局かかっちゃうのかななんていう気はしてますけど、まあ、これはね、非常に、 え、気になるところですので、11月の29日になったらですね、まあ、どのくらいなのかっていうのはちょっとね、見ていきたいなというふうに思います。はい。で、それ以降ですね、その3、ANA トラベラーズホテル、ANA29 特別ホテルプラン、えー、その4、ANA トラベラーズダイナミックパッケージ、ANA29、それ以降もありますので、パンパンとね、見ていきたいなっていうふうに思います。はい。まずね、ANA トラベラーズホテル、ANA29 特別ホテルプランでございますが、まあ、こういったね、あの、ツアーが出てきますよということで、 概要ね、えー、入っております。そしてね、続いてですね、ANA トラベラーズダイナミックパッケージ a c a g e a n a 2国内クーポンということでね、予約から出発までの流れということでね、記載がありますけど、これもね、えー、国内のツアーが、 どれだけのね、料金で ね, ね、ご提供していただけるのが非常に気になるところでございます。はい。そしてね、その後でございます。ANA トラベラーズダイナミックパッケージ a n a 2 9海外クーポンオプショナルツアーの割引プランがね、発表されるということになりますので、これもね、どんな内容が出てくるのかっていうのはもう11月29日にならないと、わ、えー、からないといったところでございます。はい。待ち遠しいですね。はい。で、その他ですね、ふるさと納税であったりとかですね、 はい遊び体験、ゴルフ、ANA の金特別プランがあったり、ANA のねショッピング、スタイルの方のショッピングで1000円クーポンがあったりとかね、まあ、そんなようなキャンペーンがね行われております。はいこういったね ANA ブルーハンガーツアーのねご招待キャンペーンなどもあります。はい まあ、開催はね、1月の21日ということでね、11時から12時半の予定となってますけど、キャンペーンの参加登録がですね、こちらも11月の29日から12月1日までということになってまして、対象となるお客様はですね、下記応募資格を満たした日本地区在住の ANA マイレージクラブ会員のお客様ということ で, ですね、保安上の理由により小学生以上の方が対象となります。なのでね、まあ、ちょっとレイ君とか連れて行きたいんですけど、残念なことに、 え、対象外ということになっておりますので、ちょっとね、残念。小学生になったら応募してみたいなというふうに思っております。はい。ということでね、まあ簡単にですけど、ボーンとね、ご説明させていただきました。まあやっぱりね、こちらの1月5日から2月の28日登場分の ANA スーパーバリューセール、片道運賃が7000円となっているところとかですね、えー、その 2, 2月登場まで対象の ハワイ、ホノルル路線のスーパーバリューセールですね。ここら辺はもう要チェック。 必須でね、チェックしていただくのがいいんじゃないかなと思います。私はもう必ずチェックしたいなと思っております。はい。いかがでしたでしょうかもうね、なんとなく情報とかね、皆さんご覧になってご存知の方も多分いらっしゃると思いますけども、え本日日付が変わったですね、11月29日の0時から、ね、スタートとなります、えー。ぜひね、1月の5日から2月の28日登場分が対象となります。ANA スーパーバリューセール全国が対象でね、片道7000円から移動していただくことができるということになっておりますので、 まあ先日私の動画の方でもですね、ご紹介させていただきましたけれども、年明け後もですね、全国旅行支援もあの延長のね、今、兆しが出てきております。まあ割引率はね、ちょっと変更はあるものの、まあそういったものと組み合わせてですね、 お得に有意義にね、旅行を楽しまれてはいかがでしょうかまあ、あとはね、ハワイ便がど、いくらぐらいになるのかっていうのは本当にね、気になるところでございます。はい。ということでですね、特別なですね、新たな情報っていうことで動画を撮ってるわけではありませんけども、まあ、本日本当にね、11月29日日付が変わってからめちゃめちゃ楽しみだなっていうふうに思いまして、まあ、私自身のリマインド、あと皆様のね、リマインドがてな、